会場のお越しの皆様こんにちはこんにちは我ら関東学院大学北崎と申します今回披露させていただきますハットは現在は引退いたしました九代目が制作した演舞となっております最高の笑顔で演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります は輝う紅白は暗黒を去り夢の通い路へいざ参らん我が賭けるとき悪と 夢舞台がなくなり仲間たちも少しずつ去っていただけど僕たちは夢を描き続け苦しみの中耐えてきたんださあ新たな夢を描く時が来たいざ参ラン。 あなたの笑顔が皆を励ましあなたの声が勇気を与えた誇りを持てなくなった時でもいつも仲間が励ましてくれたあなたと叶えたいあなたと見たい景色がある a c と過ごす時間の中で皆の誇りを感じることができたんだ 人たちを輝いてみせろ れ見てくださったすべての方々にありがとうございました。